秋田県大戦士より、コンキの皆さんです。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。<笑>えー、お二は秋田県の大戦士、大曲りというところから、えー、4年ぶり この鶴岡の地に戻ってまいりました本当に4年間で、ね、この賞品タクトでまた踊りたいという気持ちで待っておりましたその間に我々のチームも高校生は卒業したりいろいろチームの数も人数も少なくなったんですけれども今できる精一杯の演舞をこの鶴岡の地で待りたいと思いますどうか 優しい優しいご先祖、大きな大きな応援の方、よろしくお願い申し上げます。 にええー、てられてます。水学生の形の皆さんにもご協力をたいただきました。合わせて本には、拍手の方、よろしくお願いします。